ま、あそんなですね、放送日の解禁がありました。こちらでございます。 さあ、本日はですね、鬼滅テレビの方で最新情報の解禁がありましたので、まとめていきたいなと思うんですけども、まずはですね、こんな感じで、新予告 PV、刀鍛冶の里編第2弾 PV の方が解禁されていましたというところで、皆さん見ましたでしょうかはい、次国より一の語りから始まりですね、オープニングのマンウィザーミッション×ミレイ流れましたよね。かっこよかったっす。で、そしてですね、放送日の方の解禁が があったんですが、あまずはですね。カットから見ていきましょう。というところで、え時、っと無一郎くんのカットはい、なかなか良かったですね。いやー戦闘シーンね。めちゃめちゃコマ送りにしてみないとわからないぐらいの。本当に描写数というかすごかったですね。で、そしてですね。甘露寺、光さん、いやあ、甘露寺、光さんの戦いがね。本当に注目なんですよね。どういった感じで描かれるか楽しみでございます。で、ねずこですね。いやね。 今回なかなか気合が入ってそうなので楽しみですね。で、そして玄矢。いや、玄矢がですね、今回初登場というか、初めての活躍がありますので、皆さん楽しみにしておきましょうって感じですよね。はい。で、そして私が一番好きだったのが炭治郎。いや、炭治郎今回いいね。なかなか作画にコストがかけられてるというか、気合入ってる感じでしたよね。いや、めちゃめちゃかっこよかったっすわ。 えー、これオープニングのワンシーンなんですけど、いや、めちゃめちゃかっこいい。本当に炭治郎はね、今回ね、なかなか活躍しそうですよというところで、いや、本当に楽しみですねって感じなんですけども、まあ、そんなですね、放送日の解禁がありました。こちらでございます。はい。さ、4月の9日の日曜日の11時15分より、なんと第1話が放送開始というところで、いやー、やっとですか。 いや第一はついに放送ですかって感じなんですけどもいやー待ちました本当に待ちましたというところで4月の頭で本当に良かったですねでそして放送日の詳細なんですけどもこんな感じでございますさ全国フジテレビ系列にて放送というところで4月の9日の日曜日の23時15分より放送開始となっておりますで初回に関しましては1時間スペシャルでまあ東京 MX とか BS11 とか群馬テレビとか栃木テレビ などはですね1週間遅れの4月の15日の土曜日の23時半から放送みたいですねはいほぼほぼ有格編の時と同じなんじゃないでしょうかねでそして ATX とかアニマックスとかおよび各配信プラットフォームネットフリックスとか Amazon プライムとか D アニメとかフルとかはですねなんと配信されるというところでいやー嬉しいっすわ、うん、で配信時間に関しましては現在書かれていなかったんですがまあおそらくですね放送後1時間後とかに配信 されるんじゃないかなと思ってるのでまあ、すぐですね第一話とかねもう刀鍛写振り返れますのでいや本当に嬉しいですねはいてな感じですねいやいよいよ放送というところで私第一話から 同時視聴生放送やっていきたいなと思いますのでえ、皆さんで一緒にちょっと楽しんでいきましょうって感じでございます。さあ、続いてですね、解禁された情報なんですけども、こんな感じというところで、えなんとですね、新キービジュアルの PV があ、まずは解禁されていましてですね、なんと、刀鍛冶の里編のキービジュアルの方が解禁されましたあ。全体像こんな感じなんですけどもね、いやー、素晴らしいですね。<笑> いや、これはちょっとね、映画ぐらい、ちょっとすごいキービジュアルというか、こだわりですよね。はい。で、ちょっと一人ずつ見ていきたいなと思うんですけども、まずはですね、時と無一郎くん。いや、かっこよいすぎ。<笑>時と無一郎やばいっすわ。で、そしてかん寺光ついや、かん寺光つさんえ、めちゃめちゃ可愛いし、かっこいいっすね。いや、本当に早く見たいわ。で、そして炭治郎。 いやー、炭治郎もかっこいいっすよね。うーん。で、玄野。玄野もね、なかなかいい感じっすわ。えーもう本当にまんま。で、そして、魚子。いや、魚子はね、本当に不気味さと、かっこよさと、金もなんかいろいろ可愛さみたいな。混ざってて、本当にまんまですね。で、そして、ハンテング。ハンテングもね、いや、ほんとに素晴らしいっすね。いや、すごいわ。いや、ほんとすごいわ。マジで、ほんとまんまだわ。 で、そして上限の321というところで、いや、これはえぐいわ<笑>。上限の321、国士望に関しましては横目、なんと解禁されてるんですけど、 いや、素晴らしいっすね。めちゃめちゃかっこいいっすねって感じで、まあ、全体像こんな感じなんですけどね。はい、新キービジュアル、こちら第1弾というところで、まあ、おそらくですね、放送開始されたら、まあ、第2弾とかも、まあ、解禁されてくるんじゃないかなと思いますので、いや、後々変わってくるキービジュアルなんかも楽しみですね。えー、まずはですね、こんなキービジュアルというところで、 いや本当に楽しみですね。本当に楽しみ。で、さらにですね、皆さん嬉しい情報なんですけども、こちらというところで、いや、なんとですね、編の 再放送というか特別総集編の放送が決定いたしましたというところで、まずはですね、こんな感じで、なんと遊楽潜入編というところで、第1話はですね、4月の1日の土曜日の夜9時から放送開始というところで、おそらく遊楽編の1話から6話までが、ちょっとこう編集された形でお送りするというところでね、何時間の放送なんでしょうかね ?3 時間ぐらい放送するのかなって感じでね、夜の12時ぐらいまでえやるんでしょうか いや4月の1日からもうね、ちょっと鬼滅ムードっていう感じなんですけど、えー、さらに翌週はですね、こんな感じで、えー、第2話ですね、遊楽戦編というところで、えー、4月の8日の土曜日の夜9時から、あなんと遊楽園の7話から11話までかな、あが描かれた、まあ、総集編という形で、ちょっと遊楽園の再放送を行っていくということなんですけども、こちらも3時間ぐらいあるのかなって感じでね、いや、2夜にわたって、なんと遊楽編を振り返ること ができますよっていう感じでねまあ、詳細に関しましてはこんな感じでえなんとね土曜プレミアムですねえ全国フジテレビ系列にて放送というところでえ皆さんでね一緒に見ていきたいなと思うんですけどいやー本当に楽しみですわいやーしかもですねこれ4月の8日なんですよ 9日にはなんと刀鍛冶ですから、流れがしっかりとできてるというところで、いや、本当に公式さんはね、そういったところがね、毎年、毎年本当に素晴らしいんですよね。え、ファンのためにちゃんとこう放送を考えてるというところで、本当に嬉しいね。え、遊楽園の総集編が決定いたしましたね。いや、これはね、本当にね、楽しみです。で、遊楽園の総集編のキービジュアルなんかもありましてですね、こんな感じでございますね。 いやー、このためだけにわざわざ書かれたスタッフよ。<笑>素晴らしいですねって感じですよね。で、そして現在放送中というかもう公開中の映画、こちらなんですが、まあ、おそらくですね、3月いっぱいで、えー、終演となるんじゃないかなと思ってますので、えー、まだちょっと映画見に行きたいよっていう方はですね、えー、ぜひぜひちょっと劇場版まで足を運んで、えー、刀舵、まあ、いよいよ放送なんですが、まあ、劇場版で見たい方はですね、ちょっとまだ行かれてない方は ぜひちょっと3月までに行かれることをちょっとお勧めしますって感じでおそらく3月いっぱいでちょっと映画の方は先行上映は終了するんじゃないかなと思ってますのではいそんな感じでございますねはいというところでまあ、今回ねまあ、こんな感じででかい情報に関しましては放送日の方が解禁されたんですけどもいやいよいよ刀家事放送です4月の9日ですというところでねいや皆さんで一緒に第1話からあ同時視聴生放送という形でえちょっとお送りしていきたいなと思ってるので いや本当に見ていきましょうやってな感じですねえ皆さんちょっと予告 PV 見て楽しんでおいてくださいちょっと気持ち高めておいてくださいというところで皆さんまた次回のところでお会いしましょ う, うっバイ